はいえー今回ですね、えー 我々のチーム2曲目の、えー「よいえみ」という曲を演舞させていただきたいと思います、えー、先ほどの曲はですね昔、えー、別のチームさんが使っていた曲をですね、えー、とリメイクさせていただいたものになっておりまして、えー、今回のがチームとしてはオリジナル、初のオリジナル曲になっておりました で,、えーとですね、昨年、えー、と栃木のリンクさんと一緒に、えー、黒潮よさこい祭り千葉で開催された黒潮よさこい祭りに一緒に演舞させのいいしていただいたので今 今回ですね、また、えー、夢のコラボを、えー、ここで披露できたらなと思って声をかけさせていただきました、えー、今回の曲にもですね、えー、手話を取り入れた演舞となっておりますので、えー、ぜひ多分、えー、と今回の曲の方があの去年のドラマで、えー、と使われてた手話が結構取り入れられているので。 歌声も素晴らしくて、えー、歌詞もすごいいい曲になっておりますので、えー、曲にも注目して、えー、楽しんでいただければなと思います精一杯演奏したいと思います気をつけお客様にはい、よろしくお願いします僕ら s i r e